ドラゴンボール、修営者で心に残ったセリフについて語った。心に残ったセリフ好きな漫画の心に残ったセリフについてトークが展開されたこの日。ジャニーズきっての漫画に目付きで知られるキスマイフと2の宮田俊也は、ハンター、ケイクルーハンター、修営者のハンター協会ネテロ会長。 ジャングルポケット大田博久は、ブルージャイアント、小学館のジャズギタリストセンキタを好きなキャラとしてあげ、彼らの名セリフを紹介した。ここから東京ホテイソン正ョが、ドラゴンボールの名セリフについて力説していく。名作、ドラゴンボールでは、人生で初めて読んだ漫画が、ドラゴンボールだという正ョ 19巻を手に、心に残っているセリフを解説した。主人公孫ゴソラと同じ戦闘民族サイヤ人のベジータとナッパが地球に攻めてきた場面。ナッパの圧倒的な強さになすすべもない中、地球人のクリリンが神話先演算でナッパを攻撃する。この時、余裕を見せていたナッパに対し、それまで傍観していたベジータが、ナッパ、よけろと。 叫んだシーンセリフに衝撃を受けたと翔吾は主張。要はクリリンの危険山が格上のサイヤ人をヒヤッとさせたんですよ、と興奮気味に語った。平夜が熱弁この影響でクリリンが大好きになったという翔吾。平夜もドラゴンボールの大ファンだと明かし、クリリンがフリーザにやられてしまった時のゴソラのセリフが大好きですね、と語り出す。 これは、親友クリリンが悪の帝王フリーザの手にかかった瞬間を目撃したゴソラが、初めて超サイヤ人へと変身を遂げる作中屈指のなシーン。クリリンを馬鹿にしたフリーザに対し、ゴソラが、クリリンのことか。と怒りを爆発させるのだが平野はクリリンのことか。っていうセリフが好きでゴロが好きでと告白。漫画に詳しいキリン川島民は、ゴロ あんまりゴロが好きっていう人はいない、朝弱いからかな、特徴をしながら突っ込んだ。視聴者も疑問平野が明かしたドラゴンボールの好きなセリフ視聴者からは紫輝くん本当にドラゴンボール好きなんだね、と平野のドラゴンボール愛を感じたとの声が多数。その一方で、あの名言、クリリンのことか。 おごろ感で好きな平野市、洋伝説のシーンクリリンのことか。簡単ふ。まさかのごろが好きと川島と、同じくちょっと変わった平野の視点に反応する書き込みも見受けられた。文調べ屋編集部沢正マ平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。